47都道府県で魅力度ランキングワースト1位の茨城県から参りました錦織姫ですよく茨城って言われるんですけど実際には茨城です茨城の錦織姫ぜひ名前だけでも覚えて帰っていただけたら嬉しいなと思いますさて今日踊らさせていただく演舞おかげこれは 全部が踊りおさめとなります皆様に楽しんでいただけるよう精一杯踊らさせていただきますので会場にお集まりの皆様どうかおつりおしお心病しのほどよろしくお願いしますはそれでは参りますこれは一人の少女の物語 木織姫2 0 1「トカゲ」。 焦っていた時期もありました。